今の報道をちょっと見渡してみるとやっぱり過激なものだとか多くの人が興味関心を抱きやすいトピックっていうのが扱われやすいんですねただ例えばじゃあ今実際に今後民主共和国で起きている紛争僕らの生活とはまるで関係ないように思いますし実際にそういった取材を持ち帰ってきてもなかなかこう大手で発表できたりするわけでもないしじゃあその取材っていらない取材なのかっていうとそうじゃないと思うんですよねその。 多くの人の関心を引きづらいけれども本当は大切だと思う必要だと思う問題というものを報道し続けるためにはいわゆるマーケットににったた報道ではではきななないいいこことととがあるるんじゃないいううを考えるようになりました私たちが今こうやって活動しているのもいろんな人たちに支えられてこそなんですけれどでもやっぱりいろんなこう私よりも若い方々にどうやって生計を立ててるんだろうとかあのそんなにギリギリの仕事ってどうやって どうして選んだのっていうことを聞かれるんですね本当は伝えるっていう仕事をやりたいんだけれどでもなかなかそこに踏ん切りがつかないっていう方はいらっしゃると思うんですよねなので私たちはじゃあやる気さえあればできるはずだっていう風にただ単にこう精神論を展開していくんではなくて で私たちはじゃあ NPO としてこういうやり方をしてますよっていうふうに具体的にこう示せる場が必要だと思ったんですよねでそれが今いろんな方々にご寄付をいただいてこの伝えるっていう仕事を支えていただくっていうことなんですけれどなので自分たちさえ良ければっていうことから脱却をしてで次の世代に何を手渡せるだろうかっていうことを考えた時に私たちは NPO っていう形が一番望ましいっていうふうに考えました。